はい、おはようございますラスカラでございます今日はついに作りますよラーメンを先日ね、ちょっと寸能とか色々買ってきてラーメンを作ろうと思ったんですけど今日ちょうどね嫁さんが家にいるってことで自作のね、ちょっとラーメンを作って食べてもらおうかと思っておりますそしたらあれだなとりあえず茹で卵から作るか何回も鍋沸かすの大変だからペテロで作っていきたいと思います 今回使うのはこちらね卵こんな感じでよいしょスイッチオン今スイッチ入れましてお湯がね沸いてから6分半ね置いていきたいと思います今沸かしてる間にね味玉につけるタレの方を作っていきたいと思いますまずお水と お醤油、えー、とここにお砂糖でちょっとこれを沸かしていきますこっちはケ、OK、ーと味玉の返しの方はあったかいまんま味玉つけちゃうと表面が硬くなっちゃうんでこれも冷ましていきます そしたらこのままね待ってるのも時間がもったいないんで先にラーメンのたれ返しの方を作っていきたいと思います今回はねこんな感じでちょっとスーパー行ってあったお醤油をね適当に買ってきて3種類合わせて作っていきたいと思いますまず100100300ほい そしたら、味玉をそしたらちょっとね、今、味玉の方はこのまま冷やして、後ほど剥いていきたいと思います。で、続きね、これ、えー、醤油か、みりんとお酒を15ミリリットルずつで、ここにね、昆布と煮干しを15グラムずつね、ちょっと入れていきます。これで昆布が 15g これで15。で、これで弱火でね、じっくりと湧き立つ直線ぐらいか、まで火を入れていきますね。そしたら卵の方を剥いちゃいましょうか。卵は別に普通通りなんですけど。だいぶちょうどいい感じに。柔らかいな。半熟になってる。あ一個やっちゃった。芯までまだ、冷めてねえな。 もうちょっと冷ましていくわで今だいぶ醤油はいい感じの温度になってきたんでもうこれで終了でだスープとか作る前に一回ねトッピングの準備だけしちゃいます前もって今日準備するトッピングの食材に関しては茹でたりするのはほうれん草ぐらいかもしれませんでちょっと沸くまでにトッピングで使うね玉ねぎこれをみじん切りにしていきたいと思いますで今日はね まあ水とかさらさないんだけどトッピングで使いたいから辛くないようにね新玉の方を買ってきましたしそしたら今玉ねぎの方はこんな感じで粗めのみじん切りにしましたんでこれはね後ほどトッピングで使います ちょっとほうれん草をねさっと湯通ししていきますいいオッケーそしたらまあこれね普通にカットするだけですこれね完全に彩りなんで味っぷりかは彩りのトッピングでございますとそろそろスープ 食っていきましょうかここがね僕は一番不安でございますまずは寸胴と温度計をドンと今回用意したのはねこの軟水よし1本でこれで約 3.5 リッターのお水を入れました今回使用するお肉はまずカタロースこれが 360g ぐらい 手羽元がね、約1 5キロぐらいあります。で、プラス、これ、鶏胸肉だね。これを全部と。は い, い。この胸肉は、ちょっと後入れしていくんで、一旦待機で。ネギの、青ネギの部分だけ。よいしょ。それで。 臭みケチにこちらの生姜もとりあえずこんぐらい測ってないけどこんぐらい<笑>これで火にかけるとでおおよそなんだけどスープ自体は、えー、90度ぐらい約ね合計で多分2時間ぐらい煮ると思います沸いてから1時間で1時間耐えてからさらに昨日ね仕込んだ煮干しと、えー、昆布か の水と、プラス、さっきの胸肉を投入していきたいと思いますんで、ちょっとこのまま待機で。えー、ちょっと沸く間にこれ、もうむけるかな実はですね、これもう2個失敗してて、あと2個しかないんですよ。これ失敗したら、今日の味玉はなしでございます。なんとか1個、成功しました。これ1個。読める分は覚悟したんで、もう1個ね、ミスしてしまったら、僕の分はございません。 ちょっとね割れちゃったんだけどなんとか形は保ってますなんでこれはちょっと崩れた方は僕のでお願いしますさっき作った返し返しじゃねえやタレの方にこれ40分ぐらいでいいらしいんだけどこんな感じでねよいしょキッチンペーパーで落とし蓋をしてあげてこのまま味付き卵味玉ですね作っていきたいと思いますあと1個忘れてた重要なこと 低温チャーシュー。低温チャーシューを作ります。今、1リッターね、水の方をここに入れたんで、約塩分濃度で言うと 6% ぐらい、海水っていうか食塩水を作ります。さっきの鶏胸肉を30分ほど浸しますで。今回低温でね、どうしても使わないんで、一回皮はね、外しちゃいます。ってことで、一旦お待ちください。今、いい感じにね、温度の方が上がってきたんで、 こ, こからね、ちょっとこう、アくとりと出てくる油の方だけ、ちょっと取りながらね、スープの方を炊いていきたいと思いますとあの。さっきつけてた鶏肉がね、ちょうど30分ぐらい経ったんで、これをちょっとジップロックに詰めて、炊飯器でね、まあ、保温を含めて1時間弱ぐらい、低温チャーシュー、鶏茶にしたいと思います。なった よし今なったから、一旦ね、入れた、この子。肩肩を一回出して、ほいと。胸肉と、昨日仕込んだ、この昆布と煮干し。これをちょっと入れていきます。 で、またこの状態でね、90度まで、えー、温度を上げて、追加で1時間煮ていきたいと思います。とにかく、ごめん、今ちょっとザーってうるさいかもしんないんだけど、あまりにも湿度がすごすぎだから、いつも撮影の時は、これ切ってるんだけど、うるさいから、今つけてるから、ちょっとザーってしたらごめんね。肩のチャーシューを作ろうと思うんで、今作ってる返しを入れて、<笑>ここにさっきのバラ肉ね、バラじゃねえや、肩だ。 これもちょっとね、真空にして、1時間ぐらいかな、つけていこうと思います。で、またね、追加でお肉とかいろいろ入れたんで、ここからまた油とかアクとか出るんで、えー、1時間、あ90になった。ダッチよし。ここからね、アクとか油を取りながら、また1時間煮込んでいきたいと思います。今ね、これ、ちょっとこぼれるんだけど、鶏茶がね、一応できたはできたんだけどね、 やっぱ炊飯器だとちょっと温度高いなぁ。プリプリ感が弱いっていうか、あらかとできたんで、これも完成ということで。そんでね、今、ずっとつけてた味玉もこれいい感じでございます。ちょっとね、茶色がかってるの分かるかな今、いい感じなんで、これもちょっと揚げていきます。スープの方はまだ20分ぐらいかかるんだけど、先にね、この返しの方をね、ちょっとこしちゃおうかなと思いまして、よっ。 ちょっとこのリラックマの<笑>かわいいやつに返し入れていきます<笑>で醤油の返しはこんな具合うんいい感じうまいさっきのね鶏茶と、えー、豚肩かのロースがねだいぶ冷めてきて切りやすくなってきたんで これも切っていきたいと思います鶏茶を う, うんちょっと厚めだけどこんな感じでで次これ豚肩ロースでございますうまそう見えるかな垂れるからあれだんだけどこんな感じねよっとばいやめちゃめちゃうまそうじゃんこれ見えるかなこれやばっ 一切使うのがこっちの方で、これはね、ちょっとお酒の当てに取っておきます。こんな感じでラーメンに使う用のトッピングは全部終わりました。これが豚肩のロース。で、これが鶏茶だね。に、ほうれん草、味玉、生玉ねぎとなっております。はい。竹たよいしょ、オッケースープの方、オッケーでございます。<笑>今、こっちの。 スープの方を、チビの寸胴、パン寸胴の方にざるでね、こしながらスープを入れていきたいと思いますあ、嫁が買い物から帰ってきた<笑>スープ炊けたよ、うん 外 ま, でラーメン屋で外までラーメン屋の匂い<笑><笑>ちゃんとスープが一応仕上がりましたし入ってた手は全部取り終えましたこれちょっと1本うんうん<笑>これ2時間煮込んであったんでめちゃめちゃほろほろ なんでまあこれ取っといてさっきの味玉のタレちょっと絡めて甘辛煮みたいの作ってねこれは再利用しますめっちゃうまいそしたら最後に中油をね鶏油というか、まあ、香味油だね香味油を作ろうと思うんでこの鶏皮さんたちの出番でございますここに鶏皮を ちょっとね、今、いい感じに取れてはいるんで、たん、よいしょ。鶏皮を出しちゃって、ね<笑>ぎ油を作るんで、ねぎを。よいしょ。これもじっくりね、ねぎの香りがチェーユに移るまでやっていきますね。もう いい感じにねネギが移ってきたんでユ油の方も完成しましたあっはいということでね今やっと お湯が沸けたんで、麺を入れようかと思っております。でね、一応茹で時間が表記が1分だったんですけど、まああの僕のね、トッピングが不慣れだったりとか、持って行ったりするんで、まあその時間を見越して、ちょっと43秒に設定しております。そしたら、麺を投入と。ふなめて、はい、チーを1杯と。ほい。 ほうれん草、ね、ちょっと嫁は少食なんでねお肉は少なめにこんな感じでちゃんとできたわこれ嫁に持ってきます大変、はい、お待たせしました見た目はちゃんとしてるでしょ写 真, っとっと写真撮っといてちゃんと面線が整ってるの、OK、整いました<笑>うんあっさり味だねそうあ美味しいよ うんなんか、うん、だしってかなんか和風じゃないけどそ う, そういう感じでも、ね、うんうん、お家で作るラーメンにしては本格的だよこれ<笑><笑>ちなみにだけど、うん、何点ですか家のラーメンとして家のラーメンとして<笑>合格点美味しかったが80点として何点でしょうか十八八十八やった<笑> この合格点をいただきましたああよかった今嫁さんに作り終えてですね合格点をいただきましたのでホッとしましたなんでねとりあえず僕も食べたいと思いますんでちょっと自分用にね2玉茹でていきますで向こうに嫁さんいるんでねこっちで僕は食べていきますんでちょっとテーブルがないんでお行儀がよくないかもしれないですけどその辺りは許してくださいよし 自分のラーメンが一応ね、これ2玉分になってますそう早速いただきますうまうん、うまいようん チャーモうん確かにちょっとやっぱり炊飯器だから固めっていうか火入れしすぎてるかなって感じ豚肩のロース肉うまっうわちょっとこれちょっと手羽<笑>やばいやばいやばいめっちゃうまい 頑張って作ってよかったうんうん今もう2時二時ぐらいかちょっと遅めなんだけど最高のお昼でございますうんちょっと最後味玉ごめんレンゲがなくてさ黄身がねこんな感じまあまあ半熟だねいい感じでございますうん味玉に関してはもうちょっとやっぱり味 自体をつけた方が良かったかもなはい完食いたしましたただ今日はちょっとこれだけじゃ終わりませんあお腹いっぱいにっちゃった一応ね太麺とかも買ってきててあのいわゆる化学調味料カチっていうのも買ってあるんで、まあ、返しの量をチー油とかを変えてカ長入れてねこれで食ったらうめんじゃないかなと思って早速そちらも作っていこうと思いますさあいくぞはい 完成でございますうまそう普通にうまそうじゃんちょっと写真撮らせてくださいよし食べようスープからねあやっぱ課長入ると全然違うんだなこれが太麺でございますこんな感じうん でもカチョウをこんだけ入れるんだったらもうちょっとねやっぱ動物系を強めた方が合ってたねちょっと次はモミジとかも入れて強めながらカチョウも入れてるやつも作ろうかなうんうんはい完食ということであこんないっぱい。 ごちそうさまでしたはいということでね今自分で作ったたラーメンを食べ終わりましたやっぱり僕もラーメンが好きでよくねラーメン屋さん行ったりとかもちろん動画もよく撮ってはいるんですけどこうやって自分で作るとこのラーメン作りがいかに大変かっていうのはすごい身にしみましたでまあ僕なりにね、まあ、いろんな人とかから聞いたりして考えながらやっぱり作ったは作ったんですけどやっぱり1回目とかじゃね全然味は追いつけませんでした ああしたら美味しそうだなこうしたら美味しそうだなみたいなのがやっぱ食べながらでもねちょっとあったのでまあね今後もいろいろラーメンね時間がある時には作っていこうと思いますで一個だけお願いラーメンとか詳しい方いらっしゃると思うんで作り方とか煮出し方とか納得がいかない部分とかが多分多々あったと思うんですよその場合あの何やってんだよじゃなくてあの僕が美味しいラーメンが作れるようにこうしたらいいんじゃないでしょうかみたいなご意見ください<笑> 動物魚介系のこういう鎮単スープ以外にもね動物だけとか魚介だけとか醤油塩味噌とかねいろいろ作っていければと思いますんで今後も頑張っていきたいと思います以上ラスカルでしたじゃね